皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月13日、ドルボードレースグランプリ、第4ラウンド、エルトナ GP が始まりました。コースの下見はバッチリですが、ハザードやアイテムの場所が全くわからないので、とりあえず1回走ってみます。スタートしました。初日なので、やはり人が多いです。自分のキャラが見えません。 最男を橋の上から排除してくれている人がいました。こういうのは本当にありがたいです。ゴール前に3連ハザードが待ち構えていました。というか、このタイムだとノーミスで抜けても5分超えますね。そして、案の定最後の最後で引っかかってしまいました。その結果、5分15秒でした。全くの初見にしては、よく走れた方ではないでしょうか。予習は終わったので、次から5分切りを目指して本気出します。 何回か走って分かったことがあります非表示範囲を2とか3とかにするのが最強でしたちなみに非表示範囲を2にするとこの範囲の冒険者が見えなくなりますこれくらいの範囲がちょうどいい感じですその結果がこちらです途中リタイア2回の後3回目の完走で4分54秒のタイムが出ました